노아의현수막앞에서한남성이스피치를합니다언뜻화면만보면서울시청앞광장이라고해도이상하지않은풍경하지만이곳은도쿄이고마이크를잡은사람은일본의국회의원입니다야마조의탁구일본공산당의원같은당의고크타케이지의원이국회에서고노외무상을대상으로잘못된역사인식을지적하는모습이인상적이었지만 전쟁을경험한세대가사라지고나면일본의젊은층에는더이상올바른역사인식을가진정치인이남아있지않게되는것은아닐까우려했던것도사실입니다日本政府が、私は過去の植民地支配と侵略戦争への真摯な、真摯で通説な反省を基礎に、この問題の公正な解決方法を을강だす努力を強く求めたいと思います。 多くの未解決の傷 を, を見るとき、まだまだ日本は無謀な戦争の責任が取れていないとこうおっしゃっています。そういう意味で言いますと、私はこの問題の公正な解決、先ほど述べた努力をする際に、日韓双方がこの徴用工の、元徴用工の被害者の尊厳と名誉を回復するという立場から、冷静で、えー、真剣な、 話し合いをすることが極めて大切だということを述べて質問を終わります。하지만1984년생인、日本정치계의젊은피、ヤマソエタクシー의연설을보고、그걱정이조금은사라졌습니다。식민지지배の부당함을지적하고、반성하는마음을바탕으로、한일관계를재구축해야한다는コクタケイジー・イヴォン과동일한생각을가진젊은정치인。 게다가그의직업이변호사라는점에서이번청구권소송문제가국제법위반이아니라는주장에더욱설득력이가해집니다そもそも 対象に含まれていないここれも今の政府が認めてることじゃありませんかなぜそれにもかかわらず、あの韓国の大法院最高裁での決定について、請求権協定によって消滅した問題を蒸し返すものだといって、一方的に非難ばっかりするんでしょうか、これ、二枚舌というしかないんじゃないでしょうか。 그리고그는지금의아베정권에대해서도비판합니다국내의문제에서눈을돌리기위해해외에적을만든다는지적이는야마모토타로시의연설에서도똑같이언급되었던내용입니다 愛知のトリエンナーレの話が今日もされておりますが、少しでも政治の気に障るような表現活動、芸術活動があれば、政治が露骨に介入してくるという、異常な状況です、安、ま、倍、あ、政権はだいぶ前から異常ですけれども、とりわけ異常の質が変わってきていると思います。リズムをを煽煽りりなながががららあの国どどどうううだだここといどんどん煽りながら 自分たちがやっている政治のまずさってものにベールをかけるってことですよ。<笑>内政の行き詰まりをナショナリズムを使ってそれを隠そうとする政治、まさに今じゃないですか森友博文 PD 문제에서、日本国民들의눈を通り込なうとこの5月、6月と通常国会が終わった後皆さんもご承知の通り、 森友家計学園疑惑っていうのが噴出をし、それが依然として究明、解明されていないということで、6月22日に野党が憲法53条に基づいて、4分の1それぞれの委員、衆議院、参議院において、それぞれ4分の1以上の議員の要求をもって、 国会の召集が要求された場合は、速やかに国会を開かなければならないと書いています、これだと普通はすぐ開くものだけれども、3ヶ月も放置をして、思い出してほしい、そして放置した挙句、臨時国会を開催をして、まともな議論どころか一言も言わずに国会を解散する暴挙に出る。 こういうやり方を何ちゅうか。これはまさに騙しというしかないわけであります。 야마조에타쿠의원은다섯개의정책을내걸고있습니다아베정권을대체하는정치젊은세대가미래에대한꿈과희망을가질수있는사회부당한노동환경개선생활개선을위한예산집행그리고개헌을불허하고헌법에근거한정치의실현그러면서실제로원전사고비해배상소송에도참여하고과로사문제를변호하는등자신이내건소신에맞는소송활동을벌입니다 저는도쿄대법학부시절에는이라크전쟁을반대하는반전활동도했었죠올바른역사인식을바탕으로소신있는발언을주저하지않고행동으로보여주는글을보며더나은한일관계를기대해봅니다아베政権に抗議を声を上げ는한국시민市民に連帯をして、この日本でも日韓連帯抗抗議を上げ その皆さんのその熱意にそしてその誠実な思いに心から敬意を表したいと思います一番近いお隣の国じゃないですかもっと仲良くしていろんなことがあっても乗り越えていくのが当たり前の隣国としての態度じゃないでしょうか徴用工判決の問題が 発端になっておりますしかしこの問題は、あの私たちも国会の中でいろんな場面で取り上げてきました、あの1965年の日韓の請求権協定、この中には個人の請求権は含まれていないのだ、国と国との間では、政府と政府との間では、請求権を消滅させる、こういう合意になっているけれども。 一人一人の個人の請求権は、それによっては消滅しないのだということを、今の政府ですら認めているじゃありませんか。そもそもは、かつて日本が行った反人道的な朝鮮半島での行為についての、その一人一人の受けた被害に対する慰謝料請求権の問題です。こういういもものもまた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 安倍首相は、あの徴用工判決の問題があるから、輸出規制を強めてきたんだと言っています。しかし、これは政治と経済をごっちゃにするという、やっちゃいけないことなんじゃないでしょうか。だから今、経産省や、あるいは外務省は、そういうこと言わなくなりました。徴用工判決と絡めて このホワイト国からの除外を言うということはなくなっています、だったら安倍首相が言ってることと、政府のそれぞれの役所が言ってることがずれているということです、これやっぱおかしいじゃないですか、本音は徴用工判決での政治的な、外交的な問題を、それを理由にして脅しをかけるために、経済的なカードを切っている、こ誰が見ても明らかです。 先ほど来お話ありますように、こういう外交とも言えない外交、やっちゃいけない近日を簡単に切ってしまうような、そういう政治は、やっぱりこのまま続けさせてはいけないんじゃないでしょうか。私も何度も韓国にも足を運んで、元慰ンフドという方のお話を聞いたこともあります。ナヌムの家という この慰安婦の方の、元慰安婦だという方のこの過ごしておられるところにも伺って話を聞きました、慰安婦ではなく、性奴隷だと、言い方も改めるべきだと、こういう強い声も伺ってきました、歴史には真摯に向き合わなければなりません、動かしがたい事実を、後から捏造したり、改変したりということは、政治が一番やっちゃいけないことじゃないでしょうか。 私は本当にお隣の国とやっぱり誠実にきちんと向き合ってこれからの未来を歩んでいくということが大事だと思います一番近い一番歴史の深い隣国とまともに話し合いをすることもできなくて何が地球儀を俯瞰する外交なんでしょうかもう単純でおかしいと思います皆さん今本当に な臭い情勢ですこうして国内でいろいろトラブルを抱えて、行き詰まりを抱えている安倍政権が、国外に敵を作って、多くの人の目をそっちに向けさせようとしている、愛知のトリエンナールの話が今日もされておりますが、少しでも政治の気に障るような表現活動、芸術活動があれば、政治が露骨に介入してくるという異常な状況です。 安倍政権はだいぶ前から異常ですけども、とりわけ異常の質が変わってきていると思います、だからこそ私たちは、諦めずに粘り強く声を上げ続ける、国会でも頑張ります、市民と野党が共同して、安倍政権倒すしかありません、ご一緒に頑張ります、今日は皆さん、暑いですけど、気をつけて、最後まで頑張ろうじゃありませんか。ありがとうございます